皆さん、ありがとうございました青森にゆかりのあるダンサーが演奏陣が繰り広げたダンススペクタクル、そして本物のねた、皆様、大きな拍手いただけますか。 ありがとうございます青森市は今年初めてフルマラソンを開催いたしますその名前も青森桜マラソン4月19日日曜日の開催です桜の時期にこの美しい自然を誇る青森の町を 走り抜けていいたただきたいぜひ、皆様の右側にありますご当地マラソンステージで絶賛、登録受付中です。ぜひ足に自信のある方は青森へおいでくださいそして8月2日から7日まで青森ねぶた祭が開催されます。今年は 東京オリンピックそしてパラリンピックとの時期が重なりますどうか東京においでの皆さん青森にも足を運んでいただきその青森の情熱をぜひ感じてください本日はふるさと祭東京青森ナイトにようこそおいでくださいましたありがとうございました 俺もたっぷりってくるら、はい、あ, のあのじゃないあのじゃないいなけれが現在ぐ全然てるの<笑>以上で青森の後を終了いたしますありがとうございました。 そしてこれより青森の皆様とお客様の触れ合いの時間を設けさせていただきます。